皆さんこんにちはサルです昨日ですねレビューしたダイソーのハンギングラックですが非常に多くの方からご質問とか追加の情報をいただきましたのでこれはきちんとやらないといけないなと思って追加情報をレビューします同じくダイソーで新商品と思われるものを2点買ってきましたこちらですね「ハンギングラック用サイドオーガナイザー」ということでサイズがですね2種類 大きいい方方と小さい方があります色も2種類このオリーブとサンドですねこの2種類が展開されておりました1個ずつあのどちらもね1種類ずつ買ってきたので一緒に確認していきたいと思いますはい、えー、まず大きい方ですねハンギングラック用のサイドオーガナイザー13ポケットとなってます、えー、メッシュポケットが1個ついてるので合計14ポケットっていうことですよね で、ハンギングラックの側面につけて、えー、キャンプ用品の収納に使ってくださいと。で、サイズが縦が 59.5 センチ、横が 52.5 センチとかなり大きいですねあの。私が持ってるワッツで買ったものよりも大きいですで。固定用フックがですね、上と両端3箇所あるんですけど、この上のフックは 1 9ミリまでのポールに使用が可能と、で下のフック2つは1 2ミリまでのポールに使用可能と書いてますので、これですね、実は昨日のダイソーのハンギングラック専用と言ってもいいんですよね。っていうのが、そのダイソーのハンギングラックの場合、この両側の A フレームについては、直径がですね1 2ミリのポールなんです。で上にまたがってる 水平ポールは 19mm なんですね。したがってフックの大きさが違うことで、このそれぞれのポールに合わせてぴったりとはまるというですね、素晴らしい配慮ですね。しかも値段がですね、330円なんですね。えー、ということは、ワッツで買ったものは550円でしたから、まあ、そう考えるとですね、もしこれがワッツ並みのクオリティだったら、 えー、値段がこれになっちゃったのかということでね、えー、後で買った方が得だなという風なね、まあ、キャンプ用品あるあるなんですけど、まあ、そういうことが言えるんじゃないかなと思います。はい、ジャンコードね、写しておきます。材質がですね、えー、ポリカセンですね。で、こんな風にね、細かくポケットがついてて、えー、固定用フックの下に普通のフック。 これは懐中電灯や LED ランタンなどをかけてくださいとでメッシュポケットは調味料ボトルなどの収納にいいですよと、えー、あとハンギング用バンドって書いてますねあこういうのが新しいですねこれはシェラカップなどをかけて保管できますといいですねで固定用フックは 12mm のものがあって下側にカトラリーなどを入れる収納ポケットがたくさんついてます 上下2段になってますね素晴らしいですね、まあ、注意事項として、まあ、火の近くではね使わないでくださいということで、まあ、ハンギングポールもねそうなんですけど、まあ、焚き火用のねトライポッドのような使い方をするのは自己責任になりますのでそこは注意をしてくださいこれが1つですそれからもう1つ小型の方がこちらですねハンギングラック用サイドオーガナイザー名前は同じですけどこちらは220円 え収納ポケットが8つとメッシュポケットが1つ合計9つのポケットがついててフック等のねサイズはやはり上が 19mm 対応両端が 12mm 対応ということでダイソーのハンギングラック専用サイズですねただ少し小さくなる分ポケットの数も減っておりますはいえお値段もね220円ということでこれは得ですねまあ材質がねどうか次第なんですけどね こちらについては先ほどのようなシェラカップをかけるベルトは付いてないですね。だからこちらがほぼワッツのものと同じぐらいのサイズ感ですね。縦が 42.5 センチ。それから横が 35.5 センチなので、ワッツのものがですね、ほぼほぼ同じサイズではないかなと。まあイメージで見てもそうですね。まあこれも生地の材質次第ですね。 え、ワッツで買った釣り下げ型収納ポケット三角は生地が分厚くてですね、結構いいんですよね。まあ550円って言われても、うん、まあまあそんなもんかなっていうね、そこそこのいいクオリティだったので納得いったんですけど、それがもし220円で出てしまったとすればですね、こっちを買えばよかったなっていうね、ちょっとそんな思いも出てくるかもしれません。じゃあ早速開封してみようと思います。 はい組み立てが完了しましたではまずこの大きい方ですね14ポケットの方からやっていこうと思いますうわこれいいねうわこれいいねこれですねあの生地はかなりいいです分厚めで 吊り下げ型は収納ポケット三角と何ら変わりません。そしてここにベルト、まあ、ループがついてますね。素晴らしいです、これ。 多いねこれ234567つ613か一番両端がちょっと広いんだねこれはいいねこれね皆さんもう絶対買いですねハンギングラック買った方はこれも一緒に買った方がいいと思います 今までの吊り下げ型収納ポケット三角よりも大きいし、吊り下げる場所、ループがついてますし、ポケットの数も多いですし、まあ、色もね、どうですかね。色はね、人によって好き嫌いあると思うんですけど、これはね、ちょっと渋いと思いますね。なかなかです。えっ、ー、と、では、小さい方も組み立ててみます。おー。 これもこれもいいねこれ<笑>ちょっと良くないかパチって入るしさこれですねもうすごくいいですあの小さいので 本当にカトラリーだけとかね。まあカトラリー界にも、あのマシュマロフォークのようなものとか、あの串とかね、あの焼肉みたいなものをするときのね。まあ細いトングとか、まあそういったものもね、入れるんだったらこれで十分なので、結構いいですね。まあウェットティッシュとかね、あのちっちゃいものだったら入れることができそうです。あんまりね、おっきなものは入りませんけどね。えー、けどこれね、いいですね。<笑> 小さいもの、本当にカトラリー類を入れときたいんだったら、こっちの方がコンパクトでいいかもしれないですね。こちらの場合は、かなりね、収納力もあるし、大きいので、まあ、たくさん入れたい場合、カトラリーに限らず、あるいはグルーキャンとかね、ファミキャンの場合の、たくさんね、カトラリーある場合とか、まあ、そういう場合もこっちがいいですね。うん、でね、これ、 パチンってやっぱハマるんですね。この上の部分にしても、えっ、ー、と、19mm 専用で作ってますから、ワッツの吊り下げ型収納三角と違って、パチンと上からハマるんです。やってみますね。はい。これがね、気持ちいいです。ここもそうですね。あの、吊り下げ型収納三角の場合は、ここがですね、結構ガバガバだったんです。大きすぎてですね。 ただまあ実用上、問題があるかどうかっていうとまあないような気もしますけどまあ後ろからね風が吹いておられると外れたりとかはあるかもしれませんその点、この場合は専用と言ってもいいぐらいぴったりですから押し込んでみるとパチンと入るということで非常にいいですね。あメイドイイドンチャイナってて書いてます うーんこれはですね、なかなかいいと思いますね。したがって、このダイソーのハンギングラックを買っちゃうと、必然的にフックも欲しくなるし、このサイドオーガナイザーも欲しくなるしということで、どんどんどんどんね、ちょっと出費がかさんでいくという可能性はありますのでね、まあ、安易に手を出すと危険だなっていうね、アイテムの一つだとは思うんですけど。 まあそれでもね、そこそこね、しっかり使えそうなもの、まあ見た感じね、耐久性とかもありそうですし、こういうものであれば、この値段であればね、まあ、かなり安いと言ってもいいんではないかなと思いました、比較のため、参考までにフックと、あと、ワッツの吊り下げ型収納ポケット三角も、吊るしてみようと思いますこちらもね、昨日詳しくはね、紹介しなかったんですけど、くるくる回るフック。 え、とっても便利です。で、まあ、あ合皮なんですけどね。この、まあ、あくすんだ感じのね、ボタンといい、この、まあ、リベットなんかもね、とってもアンティーク感があって、こちらアイアン製のフックですけど、かっこいいんではないかなと思います。この黒いキャップがね、よく外れて落ちちゃうんでね、そこはね、まあ、なくなっちゃったってことになりがちですけど、まあ、あその辺を除けばね、申し分のない、これも商品だと思います。 2個で100円ですね、うん、これ見てわかると思うんですけどかなりですねサイズには差がありますこんな感じです大きいやつはですね本当に大きいですね はい外れておきましたこの小さい方とほぼほぼ一緒ですねただフックのねサイズ等が違うんですけどねほぼほぼデザインは一緒じゃないかなと思いますただワッツの方は色がねこのグレーのようなねものしかなかったので、えー、カーキとかね オリーブがあるっていうのはいいんじゃないですかねこれ反対側に向けてつけることも可能は可能だと思いますはいえこういう風うにねどちらも同じ側を向けて吊るせばまあ一方側からね両方のポケットにアクセスできるので まあ、そういう使い方もねできなくはないんじゃないかなと思いますしたがってこういうふうに表に大きい方をつけて裏に小さい方をつけるっていうことももちろん可能となりますこういった金属のフックみたいなものですねまあ何でもいいんですけどこういうものをここに入れとくわけですねそうすると 滑って落ちませんのでまあ昨日はねこういうふうな形で私は使っておりましたこうするともう最終的にめちゃめちゃ収納力がアップしました今3枚のねサイドオーガナイザーをつけてますのでポケットの数でいくといくつですかね 14+9+9 ということになりますまあここまでは必要ないですねあとねー 思うのは棚地面に物を置かなくていいように置くための棚が作れると一番いいなと思ってるんですけどそれはまたね少し考えてみようと思います何か良いアイデアがあればねコメントで教えてくださいよろしくお願いします はいえー、収納については一応付属のこのハンギングラックの収納ケースの中に全部入りました。本体とフック4つとサイドオーガナイザーの2種類ですね。まあ、ただパンパンにはなりますね。ちょっと上手に入れないと入らないかなっていう、まあそんな感じでした。ジャンコードについてはまた静止画で載せておきますのでお店に問い合わせをするときには 商品名ではなくてジャンコードが助かるそうなので各店舗での在庫確認をしたい場合にはジャンコードをおすすめしますということで昨日に続きましてダイソー新商品ハンギングラックのサイドオーガナイザーの大小2種類を紹介させていただきましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録をよろしくお願いします今回も最後までご視聴いただきありがとうございました